はい。 おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、新高島駅にございます、ブラッスリー0243にお邪魔しております。というのも、えー、先日ですね、こちらのお店からご連絡をいただきまして、もうめちゃめちゃね、料理がうまそうだったので、ぜひね、お伺いさせてください。ということで、本日はお邪魔させていただきました。こちらのお店ね、かなりおしゃれで、まあ、ディナーからランチから色々メニューがあるんですけれども、特別にですね、えー、まだ昼間なんですが、えー、ディナーメニューとね、ランチメニュー、どちらもいただく予定となっております。 今ねもう料理の方は作ってい、たただいいておりまますのでで、えー、料理が来るまでね、えー、少々待ちたいと思いますはいといとうことでね、まずはランチメニュー、こちらね、6品で揃いました。いろいろあるので、食べながらね、ちょっとずつ紹介していきたいと思います。それでは、いただきます。で、今回いただいたね、ランチメニュー、日替わりが3種類、で、固定のレギュラーメニューが3種類の計6種類となっておりまして、ランチプレートには、 これね、パンや、ね、サラダスープが全品つくんですけれども今回はね、品数も多いということで特別にね一皿だけいただいておりますまずはねちょっと麺伸びちゃうんで先にこちらのパスタですねこちらは固定メニューになるんですけれどもボルチニだけと生ハムのパスタでございますいやちょっとねおしゃれなお店なんですけど奥なんでねこの大口で行かせていただきます これうまいわボルティーニのね香りも程よいしクリーム感もねちょうどいいクリームパスタなんですけどランチにね全然重くないですちょうどいいでございますうんうそしたらこちらのね生ハムと絡ませていただきましてこんな感じですね うん、なんかやっぱりちょっと慣れないんでこういうおしゃれ大食い緊張しますね。<笑>うんうん、ということでまずねこちら一品目完食でございます。 続いてもね、えー、こちらレギュラーメニューからでございますね、まあ、マダイのポアレきのこリゾット添えでございますこちら2品目ですねなんかね、香ばしい香りがする、うん、いただきますうん、まマダイがふわっふわあうま、んうん 上に、ね、かかってるの多分ごぼうなのかな、まあ、香りもいいしもうサクサク感ね食感も楽しいですうんうん、まっ普通にいいめっちゃランチだねめっちゃ いいろろおしゃべりしたいんですけど、ね、おしゃれな空気に飲まれて無口になりがちですね。ということでねこちら2品目も完食でございますそしたら3品目でございますねこちらがレギュラーメニューの最後でございます自家製ハンバーグきのこクリームソースでございます。 こちらはね、試食のメニューではないのでいただいたね、このサラダとかパンも一緒に食べていこうと思いますまあ、もう3皿目なんですけどとりあえずね、サラダからいただきますねそ<笑>、うんうんうん、したらいよハンバーグともうしっかりね、ソース。 絡めさせていただいてと。はい、うわ、あ、めちゃめちゃうまそう。 うん、あマッシュポテトうま、うんうん、正直ね最初料理が並んでた時思った以上にね多いなと思ったんですけど全品ね美味しいんでペロッといけそうですうん まあね、そしたらちょっとねあの洋食のマナー僕分からないんでこれがねいいのか悪いのか分かんないんですけど、うん、このソースもったいないんでパンつけていただきますよいしょこんな感じですね、うん、うま<笑>、うん、そしたらただいまね3皿目も完食でございます 4品目ねこちら日替わりメニューでございます本日の日替わり1品目が自家製ボロネーゼでございますよいしょ卵いかせていただきますねよいしょよいしょうわまたこれうまそうだねちょっとこれしっかりとね卵絡ませていただきましていただきます とねこのお肉感もあるしあの僕ねあんまり養殖経験がないので間違ってたあれなんですけど海系の出汁なのかなベースのスープにそんなような香りがするのでお肉やねトマト以外のうまみがしっかり入っててこれもね美味しい、うん、<笑>これすぐなくなっちゃうな えー、4品目も完食でございます続いてねこちら日替わり2品目でございますねこちらがね沖さわらのグリエラタトゥイユ添えでございますお魚料理でございますねまずここいただいちゃおうかないただきますあうまあこれはうまいわそしたらこちらのね いとうまううわまま。 このお魚の塩分とラタトゥイユの酸味ここがねちょうどよかったりとか噛めば噛むほどねナスとかパプリカの甘みがじゅわって広がるんでこれ好きだな<笑>オクラも和えましてうん ちょっとごめんなさいあのノーマークだった不意に飲んじゃったんだけど冷製のねかぼちゃスープこれうまっ<笑>あー濃いねということで日替わりね5品目完食でございます。 そしたらこちらね。日替わり、ランチ、メニューともにね。最後のひと品ですね。鶏胸肉のロティ粒マスタードソースでございますね。いやあ、またこれもおしゃれだね。<笑>うーわやらかこれ胸肉、これ<笑>あのさっきね。ちょっと鶏胸肉とご紹介したんですけど、これね。特別にあの豚のこれ白ワインになったそうです。これねめっちゃうまそう。いただきます。 おいしいうわーこれ多分ね肩肉だと思うんだけどとろけるんだよねうまっいやこれほんとねほんとにたまたまこれを最後に取ったんですけど最後にしてよかった<笑>うまっうん 今日もね、本当は喋んなきゃいけないんでしょうけどもくもくと食べちゃいますね<笑>うん、うん、ということで、えー、ただいまねランチメニュー6品ですねすべて完食いたしましたこの後もね、えー、ディナー料理が続きますんで料理が到着するまで待ちたいと思います はい、ということでね、ただいまディナーメニューで揃いました。まあ、今回はね、お肉とスープ料理ですね、まあ、ここも前菜もいただきましたし、それがなんかスープ料理に合わせるものらしいので、後々っね、ちょっと紹介をしながら食べていきたいと思います。それでは、いただきますと、まずね、このスープ料理、ブイヤーベースらしいので、これね、揚げていきましょうか。そしたらこちら、オープンとうーわー。 針回線が入ってるうん、まそうこれ取り皿に取らさせていただきますねい旦。たんう わ, いやいや う, わうまそう一旦これ取り皿に取らさせていただきましたムイヤーベースでございますねうんこれ逆だなこれ逆だなこれ配置こっちだな あーうまっビのだしがあーあの貝もしっかりいるし魚のうまみも出てますねうまっうんうまっうん、うん、ちょっとねあったかいうちにこちらのねステーキもいただいちゃいます見えるかな うまそう、肉厚なんです よ, これ よ, よで、これ、お肉見えますか、これ、焼き加減がね、最高っすね。いただきます ちょっとうちのマネージャーもこの同じねステーキ食ってるんですけどあの撮影中にも限らずねこっち向いてアピールをねしてきたぐらいねうまいって<笑>いやこれこんな厚いけど柔らかいね油もしっかりあるんですけどくど、ね、くないので食べやすいねうまいわ<笑>うん ちちょっとね、こちらのバケットもいただきましたんでいちょっとお肉と食べたいな、このバケットぜい贅沢にねお肉とステーキソースもいただいてたんで合わせましてううわわバケット、こんな感じですべて合わせていただきます。うまっ うん、今日はいい昼ご飯だ。<笑><笑> こちらのね商品なんですけどなんかねあの発祥の地ではこの唐辛子をあえたこのペーストをね入れるらしくてこれを、ね、ちょっと味変に入れてみたいと思いますこれ何なんだろうサワークリームにも見えるけどすげえ あ, あこんな変わんだおしゃれってすごい<笑>うわ美味しいなんかね滑らかにはなってるんですけどちゃんとね唐辛子のピリッとした後味が追っかけてくるんですよね ピーパー手でいいの手でいいのかなこのままいっちゃってい い, <笑>て い, い、ね、個人的には多分剥くべきだと思う<笑><笑><笑>、うん、ラスクだうま、うんうん、これ多分持っちゃいけないんだよね本当はこれ持っちゃいけないよね <笑>何も分からないこういうのは<笑>うん<音楽>、ま、た緊張してペースわかんないからさ前菜だけ残っちゃったコ<笑>ースって難しいねうんうん ってただいまねディナーメニュー完食いたしましたえ残りデザートがありましたのでそちらを食べてね本日は終了したいと思いますおしゃれ ということで、本日の最後の品、デザートでございますね。こちらが、マンゴーとフランボワーズということで、最後のね、締めには最高なんで、早速、いただきます。このね、上に乗ってるチップスみたいのが、あの、パンデピスってものらしいですね。あの、スパイスが効いてるらしくて、これを生クリームとかと一緒にいただくそうです。ようん。うまっ。 よいしょうわうまいうーまうんマンゴーとろっとろですわマンゴーはねすごい完熟してて甘いんだけどフランボワーズのねこの酸味さっぱりしてていいね、まあ、でもこの <笑>いやこの絵面改めて見るとやばいねこの乱れてパフェ食ってんの結構やばいね<笑>これやばいでしょこれやばいやつだよ逆だったら絶対話しかけらんないもん<笑>こんなのパフェ食ったら<笑>うんおいしいんんー<笑>うんうんうんうんうんうさまでうた はい。ということでね、ただいま、ディナーメニュー、ランチメニュー、すべて完食いたしました。やっぱりね、普段僕は洋食を食べ慣れないので、いつものね、ラーメンみたいに、こう、上手ずにね、詳しくレビューすることができなかったんですけど、ただね、全部を通して美味しかった。それは間違いないです。<笑>本当にもちろん、前菜からまあメイン料理まで全てて美味しかったですし、なんかね、またね、ゆっくり一品ずつね、食べたいなと思いました。やっぱりね、洋食は大食いするものではないよ。<笑>間違ないま、あのランチの時間 時間帯ディナーの時間帯どちらもね単品も販売しておりますしコースでの料理も販売しております是非ねお近くの方興味がある方はこちらのブラッスリー0243で美味しいね洋食を食べてみてくださいはいってことで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあねいやー最後の絵だけめっちゃ面白かった ね, 面白かっ た, ですねただのやべえやつだもんな<笑>他にねあればね まだねただこれ食いに来たやつだもんね<笑>絶対編集マン超いじってくるよね絶対いじってくるよでも美味しかったね洋食って美味しいんだよね